Okay. 生きてくよいが全然違うと思その人たちは人間ですなんだってんだ想像とかもしいなくなったらどう思うのかなそんなふうに思えるようになったんですよ楽しみにしといてやるよその自慢の愛娘ちゃんをな「サユキリロードゼロイン」from 13th June on Animax